10分ノーカット編集でございます。はい。監督ラボを見ていただいている、えー、視聴者の皆さん、えー、こんにちは。監督ラボの監督です。というわけでですね、今回は、えー、配信アプリポコチャ、えー、この5月、違う。明日、えー、5月1日からスタートするというわけでですね、えー、そのね、前段階としてこんな感じになるよというですね、えー、雰囲気動画を10分間ノーカットで作らせていただきました。えー、こちら撮った後にすぐね、動画投稿しますので、えー、した動画を今見ているという状態ですね。はい。はい。はい。10分動画ノーカットです。 で、えー、っとですね、はい、えぇ、ー、時間が刻々と過ぎ去っております。えー、っと、ああ、もう1分経ったやばい急げ急げ。はい、というわけで、えー、っと、画面のところに、えー、っと、カウントは、ちょっとか、編集、編集、編集できないからカウント出さないのか。こういうアナログの手法を、まさか今の年になってやるとは思いませんでした。というわけでですね、ちょっとアナログ手法でやっていきたいと思います。はい、でポコちゃんなんですけども、えー、監督ですね、YouTube 動画をたくさん出しております。 うん、違う。えっ、ー、と、配信アプリポコチャの内容の動画を、こっち、あ、違う。これないんだ。 えっ、ー、と、<笑>ここにサムネイル出したい。<笑>はい。えっ、ー、とですね、ポコチャとは何かという動画と、ライバーになるみたいな感じの動画を出しております。概要欄にですね、その動画、えー、動, 画の動画の URL を出しておりますので、ぜ、え、ひ、ー、そちらも見ていただければね、この動画がなぜここに出されたのかという理由がわかります。はい。えー、というわけでですね、ポコチャのライブなんですけども、監督ですね、5月1日、明日から動画させて、どうじゃ、 えー、配信させていただきたいと思うのですがあと8分ですよ、はいえー、2022年5月1日9時から、えー、デビューいたします、はい、よろしくお願いいたしますはいはいえー、やばいの ど, のどかちょっとちょっと水飲んでいいかこういうのもリアルタイムならではのウォーターサーバーで水を飲むちょっと喉が開いたあと7分やばい7分かちょっとやばいちょっとパれるが時間 えっ、ー、と、とりあえずまずですね、明日9時からやります。で、えっ、ー、とですね、3回に分けてやるんですけども、初回9時からですね、これがね、もう監督のもう初ライブね、えっ、ー、と、アプリはもうダウンロードしてるんですけども、録画ボタンを押すタイミングでもスタートです。はい、よろしくお願いいたします。で、えー、ポコちゃんなんですけども、いろんなライバーがたくさんいます。で、そこでね、雑談枠で出したとしても、監督は確実に埋もれると思うので、ちょっとテーマを考えてきました。 えー、船です。はい。どれだ、どれだ、どれだ、違う、違う。どれだ、はい。あった、あった、あった。はい、テーマ、こちら、はい、船でございます。はい、えー、と、その配信の、えー、と、場所をわくというんですけども、監督はテーマは船というのでですね。まあ、はま、最近はまっています。ワンピースにちなんで、えー、船にさせていただきたいと思います。 でまあ、普通まね、まあ、船って言っても、そんなのどうでもいいんですけども、どうでもいい、いやー編集したい、編集したい、えー、と常にですね配信のそのページに入ると、えー、波の音がねバックグラウンドでね流れているというイメージを、えー、掴んでいただければなと思っております。っ、はいえー、詳細に関してはです、ね、ツイッターアカウント、ファーストムーンというで、ねえー、ところで検索していただきますと、えー、見れる見ることができます。はい ちなみにこの10分動画なんですけども、1ヶ月後、ライブ配信終わった後にですね、こういった同じ動画を10分撮りますので、まあ今の状況とちょっと比較してみていただければなと思っております。やばい、6分。はい。えっ、ー、とですね、で、今回この監督の枠でやる内容としましてですね、えっ、ー、と、まず必ずやることが2つあります。はい。えー、冒頭にですね、インド動画ダンスをやります。えっ、ー、と、 月曜日からですね、平日運転にするんですけども、えー、22時半からですね、スタートの時点で、えー、トゥメニというですね、インド映画のダンスシーンを踊ります。そこから2時間ですね、えー、平日は毎日やっていきたいと思います。で、あとフィギュア模写というのがありまして、えー、と例えば、えー、準備してました。はい、えー、ワンピースルフィ、えー、初日ですね。えー、こちらは明 日, の 22… 明日の22時半の回で、えー、こちらをですね、 えー、この100均で買ってきた、えー、この、何こ、ね、れこれ、なんていうの、うと自由帳、えー、に書いて、えー、見せる、これをですね1か月毎日やっていきます、まあ。このダンスとフィギュア模写をやっていくというわけですね。はい、残り5分ですね。で、えー、この2つはまず確定要素として、えー、毎日、えーと、この22時半の回からです、回の中で絶対にやります。で、それ以外にですね、いろいろな企画がありまして、うーんと、 違うその前に、えっと、1ヶ月休暇なんですけどもこの配信ライブをまず1ヶ月やるのとその中でこれをやるでさらにですねこれはライブとちょっと関係ないんだけどもちょっと言いたいですはいこの5月の中でまず早起き毎日7時半に起きてナビと軽くランニングをして、えー、っと体の調子を整えたいと思いますはい続きまして腹筋筋トレかける3を8セットかける3、はい、こちらちょっと詳細かぶきますこれもライブで言いますはい えー、2年前に買ったやつ、はい、今回やります。はい、あと4分。えー、続きまして、美肌作り。やっぱりこのライブ配信というわけで、顔ですね、えー、最近あげた動画、ニキビありましたよね。はい、すいません。というわけでですね、えー、と1万円ぐらい美容品を買いましてですね、えー、この1ヶ月で、この肌の綺麗さを、ちょっと動画を通して見ていただければなと思います。動画連動もしており、えっ、ー、と、YouTube 動画連動もしてますので、よろしくお願いいたします。あ、もうこれ時間ないからカット。はい。で、これ終わった。 あと4分、はいえー、であと他にですね今考えている、実際やるかはわかりませんが、一応ストックとしてこういったネタがあります、はいえー、と日常トークやったりとか、あと自主映画と YouTube のショー、えー、と実はこんなことありますよみたいな、こういったその裏事情とかも話したいな、な裏事情、裏事情、そんな 裏, 裏事情ない。 はい、<笑>であと、リアルタイム商品レビューあと3分、はい、フィギュア開封レビュー、あと、イーノ・ダンスの音楽をバッキミュージックに流しながら、なんか踊るダンス、えー、チャレンジ曲なんか激辛とかやりたいけども、死ぬよね、あとカラオケ、モノマネ、えー、食レポ、あと飲みレポ、えー、お悩みコーナー、これは監督が、えー、お悩みを相談するのではなくて、えー、リスナーの方がお悩みをするのを監督が答えるという、ですね、えー、大丈夫か、俺、はいで、あとは C2 テストを、なんかみんなとやれればなという形ですね。 えー、もう1回宣伝します、えー、2022年5月9時からスタートあと3分ちょっと待って足りないはいで、えー、とまず明日に関しては9時からスタートしていきます、まあ、詳細に関しては動画概要欄を見ていただければなと思っておりますで、えー、と朝ちょっ と,、えー、と自主映画のところちょっと時間変動があるんですけども、えー、それ以降に関してはですね、えー、こちらの時間でやっていく予定となっております はい。えー、こちらの10時からと11時の回は土日限定で2時間ずつやっていきます。で、えー、通常の平日はですね、これは毎日なんですけども、22時半から24時半まで、えー、こちら平日、土日含めて、えー、ここは確定の枠です。はい。で、土日だけこの枠が増えてくるという状態です。で、この夜の回は、えー、創作ダンス、インドダンスが冒頭に入ります。 あこの辺の理由も言いたかったけども、時間があと2分なので、えっ、ー、とですね、あとなんか言っておきたいことはね、はい、あ, あとですね、この YouTube をご覧の皆様、えっ、ー、と、監督なんですけども、えっ、ー、と、名前と顔を覚えるのが苦手なので、YouTube から入ってきた方、えー、Twitter から入ってきた方、YouTube から入ってきたよとか、Twitter から入ってきたよとか、名前とか言ってください。えー、多分、はめましてっていう感じになるかと思いますので、まあ、もしそれ言っていただければ嬉しいと思います。 あと何かやることあるかあ。あとね、ちょっとグッズ買ってきたから、えっ、ー、と、100均のこのね、ホワイトボード買ってきました。それからえ、なんかコアっていうのがありまして、コア取った方は、えここに名前 を, か名前を書いてえ貼ります。これ貼れねえじゃねえかよ。場所変えよう。はい。であと、えっ、ー、と、自主映画で使うマラカス。はい、音源うるさいな。はい。あと1分45秒でございます。はい。あとなんかりあ、書いてる書いてた。えっ、ー、と。 本当に全然気軽に来てもらって結構です、はい、とりあえず今回のライブに関しては1ヶ月絶対に毎日1回は必ず配信しますのでよろしくお願いいたします、はい、その他にもですね、えー、YouTube の連動企画も、えー、このねライブ配信と組み合わさっておりますので、えー、そういった部分も YouTube 動画として今後どんどんと上がっていくかと思いますはいであと1分ですね、はい、で、えー、配信でやっぱ学んでですね監督自身も いろんな面で成長していけたらなと思っておりますはい、あと一応監督ラボというわけ で, ですね普段のあの、えー、っとなんていうのあの着物的なやつとか帽子とかは外して、えー、私服で出る予定ですはい、であとですね、ちょっと不安点としましたらですねあと1分ですはい、えー、っとスマートフォンの縦型になりますということと、あとナビがたまに入ってきますあと俺、n g ワールドとか喋っちゃった 食べちゃないよなというと不安定もありますはい、あと、えー、無課金でも全然着て OK ですもうどんどん入ってどんどん入ってあと43分え えー、来てていただければなと思っておりますますあこういったね、リアルタイムね、今10分なんですけども、基本2時間なんで20倍喋るというわけですね。このペースだと喉が枯れる、あと30秒でございます。はい。というわけでですね、明日9時からね、まあ、これなかったとしてもですね、3回やって22時半と覚えていただけましたらですね、よろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。アプリにですね、ぽコちゃんと検索してアカウント入れまして、あとはですね、この YouTube の動画の概要欄にね、プロフィールのページが貼っていますので、そこから入っていただければと思います。 いただきますと、配信、えっ、ー、と、更新、録画ボタンを押したら、多分そこのように、ツイッチが来ると思うので、入っていただければと思います。では、ライブ会場で会いましょう。はい。